アイドル以前にあり得ないトラビスジャパン松田玄太にファン騒然。仕事中にゲレンデでの喫煙疑惑が浮上。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。5月15日にセカンドデジタルシングルニュービンクピーシーズをリリースするジャニーズの7人組男性グループトラビスジャパン。 全編英語歌唱に挑戦するなど、世界を視野に入れた活動をしているが、4月29日に公式 YouTube チャンネルで公開された動画である疑惑が浮上した。新潟県のクスシスキー場で撮影されたときめき中意ゲレンデ で, で胸キューン選手権というタイトルの動画です。メンバーがスキーやスノボで滑った後、 カメラに向かって胸キュンなセリフを言う企画でした。芸能ライター、伊加堂。喫煙の可否についてスキー場を直撃。問題のシーンは松倉海斗の出演タイミングに起きた。滑っている間他のメンバーもワイプに抜かれていたのです。が松田玄太さんが右手を口元に持っていく姿が映っていました。右手で覆うように握っていたので何を持っていたかは、 はっきり見えていませんが、直後に口からは白い煙が、隣にいた中村海人さんが注意したため、すぐに隠していましたが、視聴者からは電子タバコを吸っていたのではないかという推測をされていました。この松田の喫煙疑惑に、仕事中にタバコ吸うとかアイドル以前にありえないずっと応援してるから嫌だとかじゃなくて残念だ、よ大事な時だから頑張って。 と厳しい声や悲しむファンもいれば、注意してくれる人がいてよかった。と中村の行動を褒める意見も、松田さんは成人しているので電子タバコを吸っていても問題はありません。ただ、撮影中だったことも含めて、アイドルとしてあまりいいイメージではないかと、前で芸能ライター、イカドウ。そもそもゲレンデで喫煙することは禁止されていないのか 撮影されたクスシスキー場に確認をしたところ、通常の営業日であれば喫煙は決められた喫煙所以外では禁止ですが貸し切り利用の場合は他のお客様がいらっしゃらないのでご自由に吸っていただいて大丈夫というのがこちらとしての考えです。もちろん、吸い殻をポイ捨てするなどは禁止、喫煙すること自体は禁止しておりません。という回答だった。 ルール的な問題はないということだが、人気商売だけにイメージは大切にしてほしい。